は、え、い、ー。骨盤調整コアヤガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と、こちらのチャンネルでは骨盤底筋に特化したいろいろなエクササイズをご紹介しています。寝転がったままできる簡単なエクササイズなので、えー、骨盤底筋をね、しっかり引き締めて、えー、しなやかな骨盤底筋で、えー、女性らしい体を作っていきましょう。それでは始めていきます。今日はですね、えー、と骨盤底筋を使った、えー、と腹筋の運動もしていきますが、あの寝転がってね、やる ゆっくりした動きなので、えー、怖がらないで、ぜひやっていただければと思います。えっ、ー、と、まずはね、骨盤低筋の呼吸やっていきますね。で、今日はですね、ちょっといつもと違ったやつをやっていきましょう。まずね、転がって、もう体全部リラックスしていきます。で、膝の下に足首来てて、もうこれもね、別に、まあ、普通に、えー、していきましょう。うんと、まずはね、両手をお腹に置いて、息を大きく鼻から吸って、お腹ぷーっと膨らまします。 で、この時ね、腰反りすぎないで、腰も、腰もマット押す感じ。で、口から、で、吐いて、息全部吐き切りますね。この長く吐くことが、副交換神経優位にするのでとても大事です。もう一回行きますよ。息を大きく鼻から吸って、腰も膨らむように、腰も膨らんで、マットに近づくようなイメージです。で、口からしっかり、 いいしっかりはい、そしたら次は、えっ、ー、と、今日はです、ね、いつも骨盤底筋やりますけど、今日は骨盤底筋のね、膣の部分がこういうふうにね、丸になってるとすると、寝っ転がった状態で、こっちが膣の部分、天井に近い方が膣の部分が時計の12時。で、こっちの肛門、肛門に寝っ転がった肛門、マットにぶつあの近い方が、これが、えっ、ー、と、 6時。ね。12時と6時っていう過程をすると、息を大きく鼻から吸って、口からふって吐きながら、この12時のチコ骨を6時の方にぐーっと近づけて、体の中にぐーっと引き上げて、吸い上げてくるような感じ。で、息を全部その時に吐き切ります。ふって。で、吸って、地図しっかりと開いてリラックス。吐いて、チコ骨を 肛門の方に12時を6時に近づけてぐーっと体の中に引き上げます。で、しっかりとリラックス。これを繰り返していきますね。で、これは特に、えっ、ー、と、このね骨盤底筋の中でも、この恥骨の方、いわゆる尿道に近い方の骨盤底筋をしっかりと、あの、動きをね、 しなやかにしていくエクササイズなので、特にね、尿漏れとかで、えっ、ー、と、お悩み抱えてらっしゃる方にはとてもいいエクササイズなので、ぜひ覚えてやってみてください。で、えっ、ー、と、最初はね、なかなかね、あのー、微細な動きなので、あの、えわ、ー、かんないっていう人多いと思うんです。でも、絶対続けてると、あのあー、これかっていう時が必ず来るので、あの、最初ね、今回やって、もしわからなくても、あの、一日何回か、 いろんな場面でちょっとやるようにしてみていただけたらと思います。はい、それでは行きますね。はい、そしたらええー、と両手。お腹の上に置いて体をリラックスしていただいて息を大きく鼻から吸って。口からしっかり吐きながら12時恥骨の方を肛門の方に12時を6時に近づけたままぐーっと体に引き上げて息全部吐き切ります。 全部息がななくなるまで吐き切りまできりすよはい吸ってリラックス、筆全部開きましょう。2、吐いて、12時を6時に下げたままぐーっと体の中のおへその下ぐらいおへそのこの辺まで引き上げましょう。息全部吐き切りますで。吸ってリラックス、3、12時を6時に下げたままぐーっと引き上げて、 ちょっとね、この下腹部とかもね、ちょっとキュッとなってる感じしますよね。これで下腹も凹んでくるんですね。息吐き切りますよ。はい、吸ってリラックス。4、12時を6時に下げたままぐーっと引き上げて。はい、吸ってリラックス。5を12時を6時に下げて引き上げる。 はい吸ってリラックス612時を6時に下げたままぐーっと引き上げるはい吸ってリラックス712時を6時に下げたままぐーっと引き上げてはい吸ってリラックス 8、12時を6時に下げたままぐーっと引き上げて吸ってリラックス9、12時を6時に下げて引き上げる吸ってリラックス 十、十二時。この恥骨をね、肛門に下げて、ぐーっと引き上げて、息吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、ね、下腹部ペトンとなりますよね。はい、吸ってリラックスしましょう。はい、そしたらですね、今のこのね、骨盤底筋をぐーっと引き上げる。この感覚を使いながら、えっ、ー、と、お腹ね、ちょっと、えー、動かしていきましょう。両足は、えー、ここが90度。 ね、股関節と、が90度。膝も90度ですね。で、膝の間は拳1個開けていきましょう。で、これがね、ももが90度よりも近づいてきちゃうと、ここでお腹の腹筋がもうこれで終わってしまうので、ここよりもね、近づかないようにしていきますね。ここでストップ。そして、腰は、手のひらは入らない。だけど、 ちょっと隙間があるぐらい、イクラちゃんの卵が、えー、このね、腰の下にあるぐらいの感覚でやっていきましょう。それずっとキープでいきますね。はい、そしたらですね、えー、息を大きく鼻から吸って、吐きながら骨盤定義ね、12時を6時に下げてぐーっと引き込みながら、この膝の90度キープしたままゆっくりと指先遠くをタッチします。息吐き切って指先タッチ。息吐き切って指先タッチ。 で、吸いながら、ゆっくりと戻りましょう。で、これが、吐き切った時に、この指先タッチした時に、腰がうわっとこう、うわって反っちゃう方は、反る直前のところでキープして戻っていきましょう。ね。その繰り返していきます。はい、それではいきますよ。股関節90度、膝90度、膝の間に拳1個、両手お腹の上、息大きく鼻から吸って、 で吐きながら、12時を6時に下げて引き込んで動き出します。息全部吐き切って、指先タッチ。今吐き切った状態ですよで。吸って戻る時もゆっくり。ここまで。二、い、吐いて、骨盤で息引き込んで。吐き切って、指先タッチ。腰反らないですよ。 吸ってゆっくりと戻ってきましょう。これ10回いきます。3はい骨盤的12時6時に下げて引き込んではいゆっくりと戻ってきましょう。412時6時に下げて引き込んではい吸ってゆっくりと戻ってきましょう。 5を吐いて引き込んで戻るときもゆっくり6吸ってゆっくり戻り7 吸ってゆっくり戻り8吸ってゆっくり戻り九。吸ってゆっくり戻 り, り, 戻り骨盤的に引き込んで吐いて 吸ってゆっくり戻ったら両手前習いで肩甲骨離せるところまで離してキープしましょう。19876543210ほらほらしましょう。はい、はい、左右にパターンパターンとしていただいて、お尻と背中とほぐしていきましょう。 はい、それでは両膝はこっちに向いたところで起き上がってきますはい、いかがだったでしょうか寝転がってねやる、えー、骨盤底筋の引き締める動きと腹筋でしたけれどもかなりねゆっくりですけどなかなか効いたんじゃないかと思います特に恥骨を肛門の方に下げて引き込むっていうねこの骨盤底筋の動きあのー、すごいね ちょっとした感覚なんですけど、やってると確実にあの尿漏れも治ってくるので、ぜひやってみてください。それでは。